ジェネシスクラウドサービスの福井です。こんにちは。この動画はですね、ジェネシスクラウドの API を使ったアプリ開発の初期フェーズについてご案内をするものです。具体的には素の w i n d o w s p c を用意しております。そこにですね、開発環境を一からこう構築するところ、そこからですね、すべて動画でお見せしたいと思っています。開発をですね、今までにほぼやったことがないという方でも、 この動画を見ながらですね、実際に手を動かしていただければ、自分の PC 上にですね、開発に必要な環境これを構築して、Genesis Cloud のデベロッパーセンターにあるサンプルアプリをですね、自分の環境で動かすところまではできるといったところ、そこまでいけるんじゃないかなと思っております。この動画では PC の OS は Windows 10。開発言語としては最近使われることが多いですね、Python と今読みますね。これを取り上げています。 ジェネスクラウドの API を使って開発するという行為がですね、まあそれほど資金は高いもんじゃないですよというところをですね、ご理解いただけたならですね、この動画の目的は達成。私としてはハッピーですよということですね。あとはですね、きっとまあ自分の力で調べたり勉強して進んでいけるものと思っております。逆にですね、現在、ジェネスクラウドの API を使って既にもう開発行為ができてますという方、この動画を見る必要はありません。 おそらく得るものはないと思います。別の動画をお勧めしたいと思います。はい。この動画のアジェンダですね。こちらになっておりまして、この順番でですね、作業をこう進めていくんですが、ご自分の PC でもですね、同じように作業していただければ、その PC 上で Genesis Cloud の API を扱う環境、Genesis Cloud の API を使って開発する環境、これが整います。 動画の中では開発用サイトであるデベロッパーセンターもですね、ふんだんに利用しているんですが、そのアクセスしているところの画面もですね、すべてお見せしまして、初心者の方が迷うことがないようにですね、進めていきたいと考えています。それでは始めてまいりましょうか。はじめにですね、Windows PC に Python for Windows というですね、Python 開発言語のインストールを行います。 これをインストールすることによって書いた Python プログラム、これをですね、自分の PC 上で実行できるようになるんですね。それでは PC の画面に切り替えて進めてまいります。はい。それでは進めていきますね。はい、Python for Windows のインストールからですね。はい。サイトはこちらになります。はい。 URL はあの字幕で出しているものを見ていただければと思いますね。はいこのサイトはですね、えー、行っていただくと、このちょっと下のところにパッケージダウンロードのサイトがありますので、こちらに飛んでいただくと、ダウンロードリンクに飛べます。 で、あの、皆さんこの動画を見ているときにはですね、もしかすると新しいもので、あの、新しいダウンロードモジュール出てるかもしれませんけども、えー、現時点最新のものをインストールしていただければ結構です。えー、この絵で行きますと 3.9.6 っていうのが一番新しいもの。しかも、えー、私が使っている Windows 6 4ビットということでこの中。まあ、こういうふうにですね、えー、モジュール選んでいただいて、えー、クリックしていただくとダウンロード始まります。はい。で、えー、ダウンロードできましたらこれをですね、クリックしていただきますとインストーラーを開きます。 で、インストーラーではですね、このままインストールナウってするんじゃなくて、一つだけこのアット Python3.9 というパスですね。え、Python3.9 のパスをですね、え、環境変数パスに追加しますっていうものですね。え、あの、まあ、意味わからない方はチェック入れとけばいいと思ってください。はい、これにチェックしている状態でインストールナウ、これをですね、クリックしていただければインストールが、あの、進みます。はい、こうなりますね。 はい、えー。終わりました。セットワークーズサクセスフルですね。 出てますがここではですねこのままクローズではなくてこのディセーブルパスレングスリミットってこちらですね、えー、っとですねまあ、買ってきたばっかりの PC であればこの辺必要ないんですけども、長らく使っているパソコンの場合はパスの文字の文字の長さが足りなくなっているかもしれないということで、ちょっと意味わからないかもしれませんけど、まあのこの辺はですね押していただければと思うんですね、はい、パスの長さを長くするっていうものですね。はい で長くしておくと、まあ、こういうふうになって長くされた後ででクローズを押すと、まあ、これですね、はいはい。これでインストールは終わったんですが、1、えー、つだけ、えっとですね、このダウンロードの説明の中にもありますけれども、はい、ここで す,、ねえー、っとですね、一度だけです、ね、これやっていただく必要がありまして、PowerShell というものをです、ね、まず実行します。 で、こう実行しましたら、ここに書いてありますけども、このコマンドをですね、1回だけ実行してくださいということで、しまして、パワーシェル上で実行をしますはい。で、エンターキーをします。で、これで終わりました。何の反応もなくて、これで正解なんですね。はい。このコマンド1回だけ実行すれば、あとはもうあの考えなくてい い, い, いそうですね。ここにも書いてある通りでございます。 以上でですね、p y t h o n for w i n d o w s のインストールは終わりです。これでですね、Python プログラムというものをですね、動作させる環境は整っているんですけれども Python のプログラムを書く環境ですねそういう意味では少々心もとないですね。 なぜなら、こう、Windows にはですね、プログラムを書く環境、まあ、エディターって言うんですけど、プレイテキスト文章を書くことができるエディターはですね、標準ではこう、メモ帳、ノートパッドですね、しかないんですね。まあ、メモ帳でもですね、書くことは書けるんです。ただですね、そのメモ帳はですね、この Python の開発者のお手伝い全くしてくれないので、正直結構厳しいですね。はい。で、この動画で、動画ではですね、えー、まあ、世界中にですね、大きく普及している開発用エディター、 の、え、ここにありますが、Microsoft Visual Studio のコードというもののインストールをお見せしたいと思います。はい。で、もちろんですね、この、先ほど、あの、お話ししましたけども、開発者のお手伝いという意味でですね、Python の、お、プログラムを書くときのお手伝いアプリケーション、まあ、アドオンっていうんですけど、それについても一緒に紹介させていただいて、皆さんがですね、Python を書くときに、あの、すごく、あの、いい環境っていう、まあ、書きやすい環境っていうのを整えたいと思いますね。 もちろんですね、このあたり詳しくて、他にいいエディター使ってるよと、他の好きなエディターあるよという方はですね、それを使っていただいても全然構わないですね。はい。それではですね、PC の画面に切り替えて、インストールを進めていきたいと思います。はい。Microsoft Visual Studio Code のインストールですが、インストールサイトはこちらになります。URL は字幕を見ていただきたいと思います。 はい。で、えー、ここではですね、えー、Windows なり、その OS を選べっていうふうになってますので、Windows のあのー、ところを押しますね。はい。そうしますと、えー、こういうふうに何か説明があって、もうダウンロード実はもう始まってるんですね。はい。これはしばらくお待ちいただきます。はい。で、ダウンロード終わったようなので、これを実行します。 はい、で、えー、っとですね、まあ、契約書出てきますので、まあ、同意するですね、まあ、見ていただいてと。はい、で、えー、インストール先ですね、えー、この辺の方がデフォルトで結構です。はい。えー、こうやってプログラムメニュー、スタートメニューのところですね、これもデフォルトで進めたいと思います。はい でですね、あとはですね、お好みですね。デスクトップ上にアイコンを作るとか、あとですね、エクスプローラーのファイルコンテキストメニュー、これは右クリックメニューのことですね。ここにコードで開くっていうのをつけるとか、この辺はですね、えーまあ、ご自由にお好みでやってください。おすすめは 上, 2上3つかなと思いますねデスクトップ上にこのアイコンを作るのと、あとはですね、右クリックメニューにコードで開くっていうアクションを追加しておくと、まあ、便利なのかなと思います、はい。あとパスへの追加については最初からチェック入ってますけど、このままにしてください。 で、インストールを進めます。はい。インストール終わりました。えー、ここではですね、まあ、チェック入っている、ここ、ビジュアルコード、スタジオコードを実行する、ありますので、まあ、このまま実行してみたいと思います。はい。ダウンロードサイト一閉めます。はい。そうすると、えー、今インストールしたばかりのですね、ビジュアルスタジオコード、これがですね、インストールされています。はい。 で、た、ですね。ただですね。え、この状態だと、まあ、日本語化されてないメニューが英語になってます。えー、っとですね。ちょっと難しくなってしまう。こういうふうな感じになってしまいますので、え、ここから日本語化を進めますね。はい。すぐ簡単ですビ。ビューメニューのコマンドパレット。ここからですね。コンフィギュアと入力していただいて、一番上に出るですね。コンフィギュアディスプレイラング1これをですね、え、こう選びます。え、そして、まあ、あの、インストールアディショナルラングイッこれをですね、選んでいただくんですね。はい。 そうしますと、どの言語をインストールするかになってますので、この中で上から2番目出てますね。これ、日本語っていうところをクリックしていただくと。はい。で、ジャパニーズになっていることを確認して、インストールボタンを押してください。そうすると、こう、アドオンっていう形でですね、この Visual Studio Code にですね、日本語が追加されるんですね。 はい。で、えー、あの、ジェパニーズ入りましたら、リスタートが促されますので、リスタートします。えっ、ー、と、パソコンの再起動ではなくて、えー、このアプリの再起動になります。で再起動しますと、こういうふうに日本語化されています。いることがわかります。 はい。で、これでですね、基本的に使えるんですけど、もうちょっとですね、えー、拡張機能、便利なものを入れていきたいと思いますね。はい。えー、っとですね、この拡張機能って、この、まあ、エリタの拡張機能ですけど、こ の, このボタンを押します、えー。左下のボタンですね。これを押しますと、いろんな拡張機能がここから探せますよっていうふうになってまして、えー、ここからですね、おすすめのアドオンをですね、えー、入れていきます。はい。えー、私がおすすめするのは、まずですね、MS Python ですね。はい。 でそうすると、えー、っとですねこの Python についての、あのなんて言いますかね、文法上のチェック機能とか、そういったものをあの入れることができますので、これこれですね、この MSPython なんとかでかっていうと、MSPython ですね、はいこれをですねインストールしますと、今申し上げたようなこう Python の文法チェックとか、そういったものがですねできるようになりますので、インストールします。 はい。インストール終わったようです。はい。それからですね、もうちょっと、あの、アドオンです、ね。おすすめのものを入れていきたいと思いますが、えー、インデント。 インデントレインボーっていうのがですね、えー、お勧めしたいんですね。はい。これどういうものかと言いますと、こ う, インスあのこうやって見ますとね、あの、アプリを書いていくときに、Python っていうのは、ここ自体に、インデント自体に意味がある言語になってます。で、どっかどこまでがですね、あの、このインデントなのかっていうのをこう分かりやすくするために色付けできるのが、この、あの、拡張機能なんですね。で、あの、ま、つべこべ言わずにですね、これ入れとけばいいと思いますね。はい。こういうふうにですね、赤のとこはここまで、まあインデントとか、これ分かりやすくなるので入れておくと。はい。 これインストールボタンを押すだけです、こちらもですね。はい。あっという間にインストール終わりましたね。はい。で、まあ、このぐらいインストールしておけばいいのかなと思います。でですね、あの、世の中のウェブサイト見ていただいて、コードのですね、便利なアドオンとか、便利な拡張機能とか、まあ、そういうふうに検索していただくと、まあ、いろいろ便利そうなのが出てきますから、もしお好みなのあれば、それも入れていただければと思いますね。 はい。それでですね、いろんな拡張機能を入れていったとしますと。はい。でですね、ここで、えー、一つですね、えー、コマンドプロンプトですね、起動します。はい。ね、はい。 で、この状態でも、まあ、Python 入ってますので、Python のコマンドをですね、一つですね、ちょっとあのテストで実行してみます。pip リストっていうこれですね。えー、何かと言いますと、えー、pip っていうのは、あの Python のあの言語のあの、まあ、パッケージみたいなものですね。はい。で、これで今、pip リストっていうのは、えー、Python のパッケージ何が入ってるかリストするっていうものですね。えー、そういうコマンドです。はい。で、実行した結果、あのこの二つのモジュールが入ってるよっていうのがわかります。 それからですね、もう一つ、ここもやっておきたいと。はい。えー、イリン i っていうですね、モジュールをインストールしていただきます。まあ、これはですね、Python のま あ, あの文法チェックに使われるようなあのファイルだと思っていただければと思いますね。はい。で、インストールがこれで終わったんですけども、この状態からですね、えー、まあコードの方からですね、ファイル、 ユーザー設定、えー、ここですね。はいそれから設定かな。はいこれ入れていただいて、で検索、あの設定内容ですね、確認するんですが。はい。 え、Python Linting Enable。これ Python の Linting ンン機能。あの、まあ、先ほど言った文法チェック機能、そういったものが、えー、イネーブルになっているかどうか、これ確認します。それから、えー、もうちょっと、もう一つですね。リンンいいねはい。こちらも合わせて確認しておいてください。チェック入ってますと。はい。以上でですね、Microsoft Visual Studio Code のインストールを終わります。 これでですね、Python のプログラムがこの Windows 上でこう書いたりですね、動かしたりすることができるようになったということです。はい。ここまででですね、Python を動かす環境と書く環境、これが整いましたので、いよいよですね、デベロッパーセンターにあるサンプルを動かしていきたいと思いますね。 まず最初はですね、Genesis c に対していろいろこうするためにですね、クリアしなきゃいけない、こう、OOS の認証っていうところをですね、やっていきたいと思います。実際に動かしてみあのいきたいと思います。まずはですね、ジェネ e s i s c 上に、えー、とですね、プログラムからのこうリクエストの受け口になる、こう、OOS のクライアントっていうものを設置していきますので、画面をですね、ジェネ e s i s c の設定画面に切り替えて説明を進めていきます。 はい。ではですね、OOS のクライアントの設定を進めていきたいと思います。ジェネス s ラウ c にログインをします。はい。いつものようにこう、選んでいただいて、設定画面に入っていただきます。はい、設定画面来ました。はい。この中でですね、オ o s の設定、この統合メニューの中ありますので、この中入りますね。 はい。そうすると、まあ、既存で何か、あの、オースクライアントいろいろあるようであれば、こういうふうに表示されますけど、ここではですね、新規でえクライアントを追加します。はい。で、名前は何でもいいです。結構、あの、つけてください。えー、福井の、あの、こういうふうにですね、オースのテストですと。で、クライアントの資格情報、これをですね、入れます。はい。で、役割の割り当てが必要ですと出てますので、これを役割をですね、追加します。 はい。で、ちょっとですね、えー、まあ、あの、いろんな操作ができる。まあ、あの、どの操作をですね、このクライアントから許すかっていう意味で、ここで役割を定義していただきます。ま、あの、ここではですね、面倒なので、すべての、ほとんどすべての操作ができるアドミン権限をちょっと割り当ててみたいと思いますね。はい。で、この状態で保存っていうのを押しますと、はい、正常に保存された後でですね、ここにクライアント ID とクライアントシークレットっていうのが払い出されていることがわかりますね。 はい、ここと、ここですね。わかりますかね。はい、これでですね、オースクライアントの設定できましたので、えー、今度はですね、デベロッパーセンターに行きまして、オ、えース認証のあのー、サンプルアプリをですね、ちょっとダフンロしてこようと思います。はい。 以上の作業で OOS クライアントの設定ができたと思います。続いてですね、ソース側に OOS クライアントの情報を書き込んでいくんですね、えー。画面をですね、Microsoft Visual Code に切り替えて作業を進めていきたいと思います。はい、それではですね、OOS のサンプルを動かすところやってみたいと思います。まずはですね、デベロッパーセンターのですね、チュートリアルっていうところへ行きます。 えここにはですね、いろんなサンプルが載ってるんですね。言語別に、この言語別に、いろんなサンプルが載ってますで。今回 Python 使ってますので、この縦軸、ここにチェックがあるものを探しますね。はい。で、OOS のですね、えー、まあ、サンプル探すので、OOS のことをやってるようなこと書いてるのを探しますと、この3つがですね、OOS って書いてあるんですね。はい。で、この中でも、まあ、あの、簡単なサンプルはですね、クライアントクレデンシャルとこちらの方の認証を使う入れ方なんで、これの Python のですね、サンプルを入手します。で このチェックを押していただきますと、Python の画面に行きますね。はい、こういうふうになります。はい。で、この、ここでですね、いろんな言語を選んでいただいても切り替えすることができますけど、まあ、Python、こういうふうになってますので。で、このあのプログラムの解説については、このステップをこう進めていくと、ここで何してるよってこう分かるようになってるんですけど、まあ、ああの、丸ごと全部ですね、コピーするということであれば、このコピーボタンを押すんですね、右上の。これを押しますと、コピードになりまして、Windows のクリップボードにこれで、この、 書いてあるこのサンプルがですね、コピーされました。はい。で、この状態で、えー、っと、コードの方に持ってきますね。はい。で、コード開いてますが、あここでですね、えー、そうですね、ちょっとあのー、まあ、あいろんなアプリケーション入れておくフォルダーを作りたいと思いますね。はい。フォルダを開くと選びまして、で、ここでですね、今、例えばデスクトップの上に、ちょっと新しいフォルダ一つ作りましょうかというとこですが、えー、っと、 新しいフか。はい。で、ここで GC とェネ n e s i s c まあ、こういうふうにすると、まあ、ここにジェネ e s i s c l のフォルダーできました GC フォルダー。はい。この中でいろいろやっていこうと思いますね。はい。で、フォルダー開きますと、今はまだ空っぽなんですね。はい。で、このフォルダー自体をですね、信頼しますってことを押しておきますと、はい。こうい う, うにこの GC フォルダーの中開いてるような感じになります。はい。で、ここにですね、サンプいろいろ追加していきましょうと。はい。ここでですね、OOS の、はい、テスト。 こんな風にやって、え y パイソンプログラムなので、ドット PY をつけておくのが、あの、監修ですね。はい。ここでエンターをしますと、この OS テストっていうファイルが一つ作られまして、中身空っぽのファイルが開きます。で、さっきですね、Windows のクリップボードにコピーしておいた、あの、サンプルプログラム、これをですね、えー、ペーストしてあげる。まあ、あの、貼り付けするんですね。よいしょ。はい。そうすると、さっきですね、コピーした内容がこれで入っていることがわかりますね。 はい。で、この状態、まあ、このままですと、このサンプル動きませんね。はい。なぜなら、あの、どのジェネスクラウドを相手にするかとか、そういうのが情報が足りないんですね。で、そこをですね、書き込みを上げる必要があって、それはですね、この産業でやってます。はい。 で、このクライアント ID とか、クライアントシークレットとか、エンバイルメントこちらにですね、ジェネシスクラウドの、宛先のジェネ e ジェネスクラウドの情報を入れてあげると、どのジェネシスクラウドを相手にですね、オ o s のログインをするかってわかるようになりますので、ここにですね、必要な情報を書いていきます。はい。まずあの、クライアント ID ですが、こちらはですね、先ほど作った、あの、これですね。 ののクライアントの中にあるこのクライアント ID で、これがそれですね。はい。で、このコピーボタンを押しますと、コピーできます。やっぱりですね、このソースのところにこう持っていって貼り付けるんですけど、えー、っとですね、この辺深く考えなくて結構ですが、まあ、OS.Environment を使うと、まあ、環境変数を使ってのあの転送になりますけど、まあ、ここではですね、もうベタに貼り付けてしまいましょう、楽なので、はい。で、えー、シングルコーテーションでこう囲みながらですね、はい。で、ここにですね、貼り付けをします。はい。 これでクライアント ID できます。今度はクライアントシークレットですね。これもですね、同じようにですね。はい、こうやってですね。はい、今度はこちらのクライアントシークレット。この内容をコピーしますね。はい。で、また貼り付けます。 はい、これでできました。今度はですね、エンバイ m メントですけども、こちらの方はですね、えー、っと、ここに例としてマイピア r ラウドドット c o m のようなことを書くって書いてありますけど、えー、それはですね、えー、まあ日、日本の場合はドットコムじゃなくて、えー、っていうところがありまして、えー、これはですね、まあ、ちょっと一っ消しておいて、はい、えー、どこを見ればいいかと言いますと、 このですね、えリージョン解説、プラットフォーム API の中のリージョンっていうところ、これですね、ここを見るんです。で、ここにですね、ええっと、東京の場合はこれだよって書いてあるんですね。で、見ると、ここにですね、えイピ y p u r e ドド o u j p だって書いてあるので、まぁ、これをですね、まぁ、覚えておいて、で、ここに貼ると。ちょっと API な で, ですね。はい。 まあ、こういうふうにですね、してあげると、この産業はこれで、あの、結構ですという内容ですね。はい。で、もう一つ実は足りないものがありまして、それはですね、このインポート文をちょっと見ていただくと、まあ、これもですね、Python 少し覚えなきゃいけないかなと思いますけど、あの、インポートっていうのは、あの、まあ、Python で使うモジュールをですね、取り込むみたいな命令になってまして、えー、こ、実はですね、簡単に言うと、このベース64とかシスとか OS、これについては、Python をインストールした時点でもう入ってるようなモジュールになってますので、 まあの、の特に気にしなくてもいいんですね。で、ただですね、このリクエストっていうこの真ん中のこれだけはですね、デフォルトでは入ってないので、インストールしてあげないといけない。このパソコンの Python 環境にインストールしてあげないといけないってことになります。はい。で、どうやってインストールするかと言いますと、このリクエストってこの名前だけ覚えておきますね。はい。で、コマンドプロンプトを立ち上げまして、ここからですね、先ほどもやりましたけど、PIP インストールっていうのを使いますね。はい。そして、モジュール名です。 pip install request ですね。はい。これでインストールできます。で、こうするとですね、インターネットに対して、このリクエストっていうモジュールを取りに行ってですね、で、インストールしてくれます。はい。これでインストールできましたので、これでいいんですが、一応確認はですね、pip list こやりますと、今入ってるモジュール何っていうところで分かってですね、ここに今し、もう今インストールしたリクエストモジュールが入ってるかと思います。これですね。はい。 これが表示されてればちゃんと入ってるよってことになりますので、これでいいですと。はい。で、これでですね、この一行目の処理と、あとですね、このクラウンド ID とかシークレットの処理、この二つが書けましたので、これで動くはずなんですね。で、実行はどうやってやるかと言いますと、このターミナルを一つ立ち上げるんですね。新しいためだと。こうやりますと下にこう出てきます。はい。で、ここでですね、えー、今ちょうどですね、GC ってさっきやりましたかね。はい。 gc っていうフォルダー開いてます。開いてる状態で、ここで、あの、インストール、あごめんなさい、実行フォルダーになりましたので、ここからですね、Python 実行しますで。Python 実行はですね、py っていうコマンドを使いまして、そしてファイル名ですね。foros のなんちゃらかんちゃらと。はい。これでいいですね。はい。あ、これちょっとセーブしておきましょうか。ファイルのセーブ、保存しはい。で、これで、えー、セーブしたものをですね、実行できます。はい。foros のテストをこれで実行します。してみましょう。 はい。そうしますとですね、ちょっと今もう実行終わったんですけどね。こう見ますと。はい。えー、っとですね、ジェネシスクラウド Python クライアントクレデンシャルエ a ス a m p l e と、まあ例ですよと。で、Get ト, トークンゲ Get ール何まあ、なんのエラーもなくですね、トークンが Get できて、トークンというのは認証ですね。はい。で、Roll が Get できましたと。で、r ロールスってところにいろいろ上がってますけど、これがですね、このジェ私が相手にしているこのジェネシスクラウドの環境に存在するロールですね。 え、それを表示してくれました。まあ、こうやって段としてですね、まあ、正しく動いたことがわかりますので、あ、あの、o ー s もクリアしたんだなと。はい。で、先ほどインストールしたリクエスト、これも無事インストールして使われてるんだなということがわかりますので、まあ、一番簡単なプログラムとして、あの、ま、あこのオースのサンプルが実行できたことがわかるんですね。 はい。ここまででですね、OOS の認証が通りまして、簡単な情報を取得できたということで、今度はですね、もう少し実用に近いことをということで、ここに挙げましたけど、待チ子情報をですね、取ることをやってみたいと思います。待チ子情報っていうのは、まあ、Q っていう、ジェネスクラウドの Q グループですね、についての情報の一つなんですね。で、その Q 情報が取れるサンプル、これがですね、デベロッパーセンター上にありますので、これを使っていきます。 まずはですね、デベロッパーセンターにアクセスするところから進めていきます。はい、こちらがですね、デベロッパーセンターのチュートリアルですね、先ほども出てきました。この中のえ Python プログラムの中のですね、えー、情報を探していきます。で、この中でですね、Q 情報を得るのが、このリアルタイム Q オブザベーションクイーンというこのサンプルなんですね。これ Python だけ用意されてますけど、このサンプルをですね、えー まあ、使ってですね、急情報、リアルタイムの急情報を入手ししたいと思います。サンプルに行きますと、まあ、こういうふうにですね、先ほどと同じようにですね、え、サンプル載ってます。今度はちょっと長めになってますね。こういろいろとこう長くなってますけど、でこの内容ですね、まあ、解説なんかもやっぱり読んでいただく、ま、ね、いろんな解説読めますけど、あの、この内容をですね、まるまるコピーするときにはこのコピーボタンを押しますね。はい。で、えー、コードの方に行っていただいて、はい。え、今度はですね、別のファイルを作りましょう。はい、ここでですね、 えー、そうですね、q トとかやってみましょうか。できました。で、ここでさっきのコピーしたものをペーストして貼り付けます。はい。えー、で、これでできました。でですね、あの、先ほどですね、オースのサンプルでもやったようにですね、この、ここの情報を書き換えてあげる必要もあります。ちょっとですね、OOS の時とちょっと書き方が変わってるみたいですね。クライアント ID とかクライアントシークレット同じですけど、この、あの、 オーグのリージョンっていう書き方がちょっと変わってるみたいですね。ここは US East 1みたいなことを書けって書いてありますね。はい。これ注意しながらやっていきます。で、えー、っとですね、このクライアントレ情報については、資格情報についてはここから入手します。クライアント ID はこれからコピーしまして、えー、ここに貼り付けていきます。はい。でやっぱりですね、環境リスト使えてみたいですけど、こうやってやっていただいて、はい。次ですね、クライアントシークレットですね。それはこの下からですね、コピーします。はい。 はい、コピーしました。え、今度はリージョンですね。この US East 1っていうふうに書きなさいって書いてあるので、え、こちらはですね、えー、っと、このリージョンのサイトを見ていただくと、はい、載ってますけどもね。はい。え、東京の場合は、ここですね。はい。AP North East 1いうふうに書くんですね。これをコピーします。はい。で、えー、ここで貼り付けをしますが、 はい。まあ、こういう形でやれば、この産業はこれで結構かと思います。はい。でですね、えー、またインポート分見るわけなんですけど、こういろいろあります中で、えー、入ってないモジュールいっぱいありますと。えー、この中の一つが、この Pure Cloud Platform V2 ってクラウ i e V2、これですね。これこそがですね、ジェネシスクラウドの、あの、API の、 sdk ですね。になります。で、先ほど何オースの時には使ってなかったのってどうと、ほん、そうなんですよ、ね。使ってなかったんですね。はい。で、このですね、モジュール入れることから、あの、ジェネスクラウドの API を使うことにつながっていきますけども、これを入れてきます。はい。この名前、やっぱり覚えておく必要がありますが、コピーしておきましょう。はい。で、同じようにですね、プロンプトからですね、pip インストールですね。はい。で、えー、っと、これさっきのやつの名前ですね。これを入れてきます。 はい。インストール終わりました。はい。引き続きですね、まだ入ってないモジュールやりますね。w e b s o c k e t これ入ってないので、これもやっぱり覚えておきます。コピーします。はい。で同じですね。w e b s o c k e t これを入れます。はい。入りました。 はい。他にですね、足りないものっていうところを見ていく限りはないので、これでよろしいかと思います。はい。でここまでですね、この産業、クレデンシャルのところと、あとですね、必要そうなモジュールをインストールを終えました。はい。 で、それからですね、このアプリ、えー、このサンプルソースはですね、Q についての情報を取るんですけど、そのどの Q の情報を取るっていうのをここに書かないといけないですね、QID。はい。これを調べに行きたいと思います。で、自分がですね、ご, ご自分が Genesis Cloud であの試験とかテストに使っているあの Q をですね、あの、まあ、思い出して想定していただければと思うんですけど、ちょっと探しに行きたいと思います。はい。でこういう時に役に立つのがデベロッパーセンター の, あのツールですね。 はい。で、この中にですね、えー、そうですね。はい。API Explorer っていうのはありまして。で、これを立ち上げると、API をいろいろ叩いてみることができるんですけどね。はい。で、今何も選ばれてませんけど、えー、っとですね。ルーティングっていうところですね。はい。ルーティング関係ですね。はい。立ち上げます。そうすると、ー s ってありますね。はい。 まあ、Q を調べたいので、こうやってやりますと、まあ、いろいろありますけど、えそうですね、ゲットのリストオブキュー s まあ、これなんかいいかなと。はい。えー、Q の、あの、リストをゲットするって意味ですね。はい。こうなります。で、これで、ここの命令をですね、ここで叩いてみることができるなんですけども、ここに、ネームにですね、自分、ご自分の、あの、使っているテストのですね、Q をですね、え入力します。はい。で、リクエストを送ってみると。 はい。そうすると、あの、200OK なので、あ、ちゃんとできたなって F91 セールス。まあ、この、急についての情報が得られたなってことで。で、必要なのはこの ID ですね。はい、これです。これをコピーしますね。はい。そして、さっきのソース、ここに貼り付けると。はい。これでですね、どの急に、どの急の情報を引っ張ってくるかっていうのが、これで指定できたことになるんですね。 はい。それですね。この状態で、えー、まあまあ、完成なんですけど、えー、ここでですね、えー、まず一旦保存して、で、えー、ターミナルを開けますと。はい。で、ここで、えー、先ほどやりました。p, pi, py コマンド。はい。そして、えー、この q.py. はい。これをですね、これ実行します。はい。 あ、エラー出ましたね。キーエラーということで AP ノース 2East1 がですね、ないみたいですね。はい。で、ここですね、あのー、大体皆さん、あのー、つまずくとこなんですね。はい。何かと言いますと、えー、っと、先ほどのここですね、AP ノース 2East1 とこれ貼り付けましたけどね。えー、私、このサイトを見ながら、えー、しましたね。はい。私こ、こちらのサイトを見ながらですね、えー、貼り付けたと思うんですけど、これがですね、 本当にあの引っかかりポイントですね。はい。の EP のスイスト1、これですが、こう書いてあるんですが、えー、ここですね、マイナスではないんですね。えー、アンダーバーにしてください。これはですね、ちょっとドキュメントを直した方がいいんじゃないかと思いますけどね。はい。これで、また保存します。はい。これでいいです。はい。んで、えー、このフォント。 ターミナルからですね、また同じことをやりますが、同じコマンドを入力したいときは上を押しま、カーソルキーの上を押していただければ、あの、履歴がこう取れるんで、はい、この中のこれですね。はい、ここで実行しますね。はい。で、こうするとですね、このリスニングとウェブソケット、ウェブソケットをですね、まあ、あの、リスニングしてますって状態になりますので、この状態でですね、ちょっとテストコールを、先ほど指定した Q に対してテストコールを入れてみる。 といいんですね。お電話ありがとうございます。係を呼び出しております。しばらくお待ちください。はい、なんかこう情報動いたじゃないですか。はい。まあ、これでですね簡単に言うとまあリアルタイムな情報を取れてるなってことがわかるんですね。はい。 で、まあ、あの、良さそうなので、ちょっとですね、これでこのアプリケーション自体はとあの止めておこうと思います。止めるときはですね、実行中にコントロール C を押せば止まります。はい。キーボードインタラプトっていう形で止まっています。はい。これで実行は終了しました。はい。こういう形でですね、あのー、まあ、あ えー、っと、入手してきたあの、デベロッパーセンターから入手してきたサンプルがこう動いたということになりますね。はい。で、えー、今のままですと、町ち子情報どこらかですね、急についての情報ずらずら出てきて、こう、あのー、面倒くさいっていうか、欲しい情報がどれなのかわかんないってことになりますので、もうちょっと工夫をしたいと思うんですね。で、その時にですね、どこを工夫するかと言いますと、えー、っとですね、この、 なんですかねえー、旧情報を得るときに、フィルターっていうのを指定できるようになってまして、そのフィルターをですね、工夫すると、町子情報だけ取れるっていうことができます。はい。で、それはどこかと言いますと、今表示しているここなんですね。えー、ディスプレイ旧オブザベーションで、この、これがですね、旧オブザベーションを表示しているところになるんですけど、ここにですね、フィルターが定義されてるんですよ。ちょっとわかり に, あのにくいと思いますけどね。はい。で、ここをですね、うまく書いてあげれば、 あの、もうちょっとですね、情報をこう、抽出することが、狭めることができるんです。はい。で、そのフィルターですが、こう、ここを埋めなきゃいけないと。で、これがですね、なかなか難しいというか、独特の文法をしていて、ちょっとわかりづらいと思うんですね。はい。で、これをですね、助けるツール、やっぱりありまして、で、ま、これデベロッパーツールの方に行きます。はい。先ほど API Explorer っていう、こういうツール使いましたけど、えー、っと、もうちょっと違う情報がありまして、えー、それがですね、 はい。このトゥールズの中に、このさっきの API ではなくて、エクスプローラーではなくて、このクエリービルダー、アナリティクスクエリービルダーってこれを使うんですね。はい。そうしますと、このですね、フィルターを設計することができる。まあ、他にもいろんな設計できるんですけどね。はい。Q オブザベーションについての何かができるところを選びますね。はい。で、ここでですね、あの、フィルターをここで作っていくことができるんですよ。作っていくことが。はい。で、ここからですね、どうやってやるかと言いますと、 えー、っと、まずですね、この辺もなんかもうタイプとか、このフィルターのタイプはアンドですよ。まあ、ンドかオーバー選べますね。アンドですと。で、えー、次にですね、このクラウズっていうんですかね。はい。これをですね、えー、入力していきます。これも対応のフィルター条件アンドにして、で、えー、どういうフィルターかけるかと。まあ、あの、ディメンジョン。 選びましてで、メディアタイプとしてっていうがありますけど、ここ QID にしますね。はい。で、マッチする。どれにっていうことで、えー、ここでですね、先ほど私入力してましたが。FQD s a はい。 これでフィルターします。で、もう一つフィルターつけたいと思います。それはですね、こうやって、えー、リメンジョンでいいんですが、メディアタイプで。で今度はですね、ここはさっき QID にしましたけど、ここメディアタイプにしまして、ここをですね、コールにしようと。ボイスですね。はい。こうすると、あのー、コールについてだけ監視します。それから、Q については、あのー、F90 セールスという Q を監視します。ということで、フィルターかかりました。で、えー、あとはですね、もう一つ、そうですね。下の方に行くと。 はい。メトリックスっていうところがありまして、えー、どの情報を表示するかっていうのはここで選べるんですよ。はい。で、ここで待ち子っていうのを先ほど、あの、私から申し上げておりましたけど、その待ち子情報をですね、ここで選んであげると。オーウェイティングっていうのは実はそうなんですね。はい。こうすると、えー、っとですね、先ほどのこのフィルター上、F90 セールスのコールで、えー、かつですね、えー、待っている数っていう風にこうフィルターができます。はい。で、作られた、あの、フィルターここにありますので、はい。で、これをですね、使うと。 で、ちょっと試しに実行してみることができます。こう、やってですね。はい。そうすると、あ、できそうだなと。なんかこう、エラーにならなければ、じあの、使えそうなフィルターってことになるんですけど、ということで、えー、ここのフィルターをちょっとコピーしておきますね。こうやってですね。はい。はい、コピーします。はい。で、先ほどのコードに移っていただいて、この辺のフィルターをですね、書き換えるということになります。な。はい。ここに貼り付けます。 ちょっとですね、インデントがおかしいので調整します。 はい。これでですね、この部分の成形もきれいにしておきました。まあ、インテントで分かりやすくしたっていう感じですけどね。はい。でですね、一つだけこのバリューってところがですね、QID が直接書かれているので、ここはですね、先ほど変数に入ってますから、ちょっとそこだけですね、みっともないので変えておきましょうと。はい。これですね、QID。はい。ここはい。まあ、これでですね、いいのかなと思いますので、この状態で、えっ、ー、と、ファイルをセーブして、 はいでターミナルで実行してみましょうはいウェブソケットのです、ね、ヒアリング状態になりましたので、えー、ここでですね、えー、じゃあテストコールを入れましょうお電話ありがとうございます係を呼び出しておりますしばらくお待ちくださいはい動きましたねはい で、今ですね、見ていただくと、この、こういうところですね。オーウェイティングのカウントが1。要は、待ち子が1だって、これでわかります。ただいま。電話が大変混み合っております。ただいまのお客様の。はい。でですね、今、待ち子なくしたんですね。えー、切ったんですね。電話そうすると、このカウントが0になったってことがわかります。まあ、こんな風にですね、待ち子の情報をこう追っかけることができるんですね。 もう一コールいきましょう。お電話ありがとう係を呼び出しております。しばらくお待ちください。はい、まで一になりましたね、簡単な。はい、受けています。 はい。今、電話を切ってですね、待ちがゼロの状態なんですけど、なぜか最後までカウントが1のままになっている。まあ、こういうことがですね、時々あるんですね、このサンプルアプリ。で、これですと、待ち子がゼロになったのにですね、API からは1が返ってきているっていう状態が最新になっちゃうので、ちょっとおうちがすると。で、まあ、この辺ですね、あの、いくつか、あの、まあ、対処しなきゃいけないと思うんですけど、えー、っと、いくつかやるようがあって、まあ、今はですね、notifications っていうですね、急な状態が変わったよっていう時に連絡をもらう。 とで連絡もらったら、ですねそのオブザーベーションクエリーかけて、町コ場何個かって聞きに行ってるんですね、でつまり、ですね急が動いたよって連絡がない限りは、その今、町コ場何個かっていうのを調べに行かないようになってるので、そこをですねまあ、時々は調べに行くみたいにしてあげると、あのこのようなあの町工子の数が正しくない、あるいはずれるっていうことが防げるのかなと思っていますであの少しここでは、ですねその辺の対処を入れてみたいと思います。 ちょっと短絡的かもしれませんけども、例えばですが、ね、3秒置きにですね、そのオブザベーションクエリをかけるというふうに回収してみたいと思います。はい。で、このアプリケーションの構造なんですけども、ざーっときまして、えー、っと、まあ、関数がですね、ここにディスプレイクエリオブザベーションっていうのがあって、で、あとですね、それ以外は、 あそうですねここにリスン・トゥ・ウェブ・ソケット、まあ、これでソケットを監視すると、まあ、この2つで基本的にできてます。で、あのメインルーチンのところはここの2行になってますね。はい、で、ここでですね、あのリスン・トゥ・ウェブ・ソケット呼んでみたいなことをやってるんですけど、このメインルーチンをですねちょっと書き換えてあげたいと思います。はい、コメントアウトします、この2つですね。はいでですね、どういうことを考えるかといいますと、まあ、ここにですね、ちょっと無限ループを1つですね、入れますよと。 でですね、えー、ここ、ディスプレイ Q オブザベーション呼ぶのは、あの、呼ぶと。呼べば、現在のち工ですね、情報を得られるので、こう呼んであげる。で、えー、っとですね、まあ、ああの、3秒ぐらい待つかっていうので、まあ、こんな風にやってみると。はい。これで、あの、まあ、ディスプレイ Q オブザベーションをですね、3秒おきに呼ぶっていう、こんな風にかけ、かけたと思います。はい。 でですね、そうだな。はい、これちょっと下に置いてみましょうか。こういうふうにできたとします。で次はですね、Q オブザベーションの値を表示するところをちょっと変えようと思うんですね。 この辺がですね、結果を表示するところですね。こういうふうにディスプレイアナリティクスオブザベーションクエリとかいうのを表示してから、中の結果をですね、これで表示しているとこんなところやってます。でこの辺が分かりづらいと思いますので、まず一旦ですね、この辺、あのまあ、この API レスポンスっていう内容、これ ま, まんま表示しているとどうなっているかと言いますと、 こういうふうになっていたと思いますね。はい。ディスプレイのントラカンタが出てきて、この後で結果がずらっと出てくると。まあ、これで、この、これで、あとは我々が欲しいのはここの行だけなんです。このカウント1ってここだけなんですね。で、これだと、あの、待ち個数がわかりづらいと思いますので、ここにですね、フィルターをちょっと定義してあげて、その1だけをですね、表示してあげようかなと思います。はい。 で、えー、まずはですね、この辺いらないのでコメントアウトしています。はい。それからフィルターを定義していきますが、えー、と、正規表現っていうのをですね、使ってやるんです。この辺はですね、えー、ちょっと、まあ、あの、難しくないので説明しませんけども、えー、Python ではですね、この RE っていうモジュールを読み込むとですね、正規表現扱えるようになりますので、えこれをですね、こう、あ、ごめんなさい。インポートですね。インポートします。はい。 これで、正規表現を使うための準備ができていまして、じゃあさっきのところにですね、この API レスポンスってこの中身をですね、少し解釈するようなフィルターを組んでみたいと思いますと。はい。で、例えば、そうですね、ファインドテキスト、スタートー、 こういう文字列からですね、スタートするものを検出しますよと。で、キーワードを検出して、えー、っと、何て言いますかね、抽出元 の, あのテキストを、テキストっていうところで受け取ると。こんな風に手に作ってみますね。探すのはキーワードの文言ですね。で、正規表明をちょっと使いますね。 で、えリザルトってところにですね、その、抽出結果を入れようとすると。で、ここでリ、先ほどインポートしたーですね。RE。で、えサーチします。サーチ。で、テキックストですね。 でこれでですね、テキストの内容からですね、サーチすると、まあ、このキーワードとプラス、ドットプラスっていう、まあ、これが製品表現ですけど、この文言を探すことができます。で、リザルトの中にそれが入りますので、もしですね、このリザルトの中身がですね、何にも入ってないっていう場合については、えー、っと、リターン、何を返すかと。はいで。そうでなければ入っているってことなので、え、ですね。うん リザルト。なんかもね、ちょっと難しいんですけどね。リプレースっていうので文字列をですね、こう置換するんですね。トリックっていうのはこう、文字列の末尾をですね、処理するんですが、えー、っと、スペースが、あのスペースとかカンマがあったときには、それを、えー、まあ、 削除するっていう処理をします。まあ、こういうふうにするとですね、このファインドテ x ストスタートフロ o ムで、このキーワードを検出したり、今回はあのカウントっていうのですね、考えていますけど、この結果の中からこのカウントがあれば、それを拾うってことができます。 で、かつですね、このストーリー最後の末尾をですね、削除するっていうものでですね、カンマとかそういったもスペース、いらないスペース、そういったものも削除して、その数字だけをですね、リターンしてくれるようになります。はい。で、この関数作りましたんで、これをですね、さっきの結果のところに反映させると。ここですね、API レスポンスっていうところ、ここに結果が入っているので、これをですね、ちょっと変えますと。 さっきのファインドィクスト使いますと。 でこの QSTR、この中に待ち越すのは数だけ入りますので、これちょっと中身をですね。あ、ご、ね、なんかはですね、好きなようにしてくださいと。 こうすればですね、え、先ほどのその、こう、読みにくい、ここの中からこの行だけを、あの、抽出して、マッチコ数はって言って表示してくれるようになるかなと思います。はい。この辺はですね、正規表現の勉強をちょっとする必要がありますけど、あの、今はですね、え、取り急ぎ、えっと、まあ、こんなことができるんだと思ってください。はい。で、え、そうですね。え、それからファイルをセーブをして、それでは修正したプログラム実行してみたいと思います。 えー、っと、今ですね、待ち個数はゼロっていうふうに表示されまして、これが3秒おきに表示されてると思います。テストコールをこれで入れてみたいと思います。はい、ありが待ちください、はい、待ちが1になりました。はい、表示もですね、1になってます。こういうふうにですね、3秒おきにあの API を呼びまして、状況を確認しているので、 まあ、間違いなくですね、えー、現在の待ち個数が出てくるというふうになります。まあ、実際のところはですね、こんなに API 頻繁に呼ぶ必要はないです。3秒に1回ではなくて、それほどリアルタイム性がですね、必要なければ10秒に1回ぐらいで構わないかだと思いますが、まあ、こんなふうにしてですね、あのー、リアルタイムの待ち個数を正しく得るっていうことも、ま あ, あ、対処の一つやり方だと思います。まあ、本来はですね、ノティフィケーション図をですね、もうちょっとうまく使いこなせばですね、あのー、この辺うまくできるんじゃないかなと思ってますけども、まあ、こんなやり方も一つとして、 ご紹介を差しし上げましたこの辺なんかをですね、見て想像つく方もいらっしゃると思いますが、このマチコ数の数字をですね、うまく使えば、えー、例えばですね、LED に表示なんかすれば、マチコランプみたいなことができるっていうことになるんですね。はい。なので、まあ API から、API を使ってですね、ジェネスクラウドから得た数字をですね、外部で活用するというものの、 えー、一つかと思いますね。はい。皆さんの想像でですね、API を使って得たデータをですね、えー、何らかあの幅広く活用するようなことをですね、えー、ぜひ考えてみていただきたいと思います。はい。以上、ここまでが Genesis Cloud の API を使った開発環境の構築からですね、デベロッパーセンターにあるサンプルを動作させるまでの具体的な手順の説明でございました。 まあ、開発というとですね、どうしてもこう一定のこうハードルがあるものなんですが、えー、この動画ではですね、それをなるべくこう低くしまして、えー、具体的な画面、それから操作、これをですね、見ていただくように し, しました。えー、この動画を見ながらですね、皆さんの PC にも Genesis Cloud の API を使った開発ができる環境、これをですね、整えていただいて、API 開発というものをですね、もっとこう短いんですね、感じていただければと思うんですね。まあ、そしてですね、少しでも多くの人が Genesis Cloud の API の活用、 をされることを願っております。そうすればですね、ジェネスクラウドそのものにもですね、きっと愛着を持っていただけるんじゃないかなと思っております。はい。それではまたご視聴ありがとうございました。